ほぼノリが侍じゃないですか。ほ, ほぼノリが侍ですね、<笑>マジで。はい、おはようございます。ラスカルでございます。と本日はですね、ご一緒していただいております自己紹介お願いします。そうですね、あのユーチューブチャンネルの侍 イ, イーティングのプロデューサーをやっております小川裕馬と申します。よろしくお願いします。お願いします。<笑>ということでね、まあこの内装を見る限り、お店でわかる方もいらっしゃると思うんですけど。うん 本日は、あの、川越にございます、二代目江戸さんにお邪魔しております。滑舌が今日やばい<笑>。<笑><笑>というのも、この撮影をするにあたって、小川さんとね、まあ一緒に、撮影風景を見たいってことだったんで、うん、あの一緒に来る約束をしたんですけど、せっかくであれば、この好きなお店、 をまだ小川さんね体験してないっていうんで美味しい料理をね今回体験してもらって、まあ、このね僕の好きな気持ちをね小川さんと共有できればと思って急遽ね映る予定じゃなかったんですけど横に来てってってこんな感じで撮影を始めてておおりりまます全く何も聞いせん企画がございません<笑>せ小川さんは普通の方なんで手が滑る大将のお安さんにもねあの小川さんの分は 滑っちゃダメですよって念を押しながらな今回の撮影に挑んでおりますが、まあひとまずこの江戸さんの良さを体験してほしいんですよ。そうです、ね。はい。だからあの本当に今日は何を食べようとかじゃなくて、メニュー表を見ていただいて好きなものを好きなだけ食べ。はい もちろんです、あのお金、全部、僕が払いますんで<笑><笑>大食いの YouTube で、映像さんって言っても、結構有名じゃないですか。いやもう、第一人者というか、そうですよね、はい、D レンジャーもありながら、はい、はいはい、まだ僕、実は本当に今回、初見で初めましてなんで、本当に楽しみにしてるんです、ニコニコと相性のいいマスターなんですけど、<笑>はい、多分その D レンジャーの中でも、結構、11で滑る人なんで、なるほど手が、そこだけは気をつけてもらって。 ディレンジャーのお店を行かせていただいている中で、はい、まあ、滑りに滑ってきてるんで、今のところ<笑>、はい、みんなそうなんですよ、何日前から打ち合わせしても、一、はい、回も言うことを聞いてもらったことがない、そうですね、はい、だからまあ、最悪、持ち帰り帰んで、りではい、<笑>じゃこの後、ね、あのね、好きなだけいろいろ頼んで、楽しんでいただこうと思いまままますすすすありがとうございいいい、いおおお願願願ししし大将も今日はます。 とということで、早速ね1品目到着でございますそしたらとりあえずこれ僕食べてほしいんですよぜひぜひだからちょっとまだ手つけてないんで鶏サラああはいありがとうございますもちろんありがとうございますどれぐらいいけます たしなむ程度にたしなむ程度にむ程度ですこめかみわかめ頼んでこの量って半端じゃないですよねいやものすごい量なんですけどこれ一人前ですごい量なんですけどそもそもこのこめかみわかめっていうのは定食とかのおかず的な部類なんですか、はい、これ今の時期はあれですけど飲みに来るお客さんとかがつまみ用にとか頼まれたりしてましたねなるほどこれがそれですよ、ね、その味噌ですよ、ね、そうなんですこの味噌がいいんですよちゃんとしっかりとたしなむ程度に でも僕はあ大丈夫です。ペー滑らないんでいしっかりとさせていただきます。あおおはいあ餃子はいこちらがセットの餃子はい。はい ありがとうございますあす、ね、なるほどなるほどなるほどセット で, あので大きめが4個ですからねあ気づきました、はい、<笑>定食のセットのがそうでが基本的にこのサイズっていうことですよねそうですセットのサイズ量ではないですねなるほどですね、はい、か某チェーン店とかの餃子のサイズの倍はあります、ね、ありますねどどんん食べまましょうかいただきすいただきます これだな酒飲みたい<笑>間違いなくお酒ですねこち、うん、<笑>らは半唐揚げです半唐揚げですこちらが半ですねこれ半唐揚げですか半ですどうやって伝えたらいいのかわかんないんですけど<笑>一応これで半ですね手で見てたらいいのかなあのシンプルに普通のお店の唐揚げだったら、はい、並盛よりもちょっとされたぐらい多い ですよ、ね、あありがとうございますもう見てから頼めばよかったそれをそれを言ってから頼めばよかった<笑>これが僕のダブルですねこれがダブルですかはいめっちゃでかいんですよえっグ<笑>僕も大食いの現場めちゃくちゃいっぱい行ってますよはい言うてもでかいんですよこれ<笑>今日はちゃんと気合入れてください気合入れていきますはい米かみわかめの味噌が気になりますね いいっすよね。まあーうまい世の中落ち着いたらもう飲みに行きましょう飲みに行きましょう、うん、絶対飲みに行きましょうじゃ僕ちょっと夢があって、はい、今ガオーって大会やってるじゃないですかはいもう本当にいつか蝦夷さんでガオをやって、うん、そのまんま夜打ち上げここでしたいんですよ 最高ですね最高ですよね、えー、伊れ、さんでやらせていただけるのは、でももちろんやりたいですけど、まあ、何がいいですかね中華なので、うんまあ、中華系が多いので、か、まあ、唐揚げしかり、チャーハンしかり、ラーメンしかり、ね、定量で何杯も作れるメニューはいっぱいあるんで、ち、う、ょ、んえっとやってみたいなっていうのはあります、ね、ウェイトクラッシュとかやりたくないですか、ウェイトクラッシュ、限界、ガオーのウェイトクラッシュ、まだ1回もやってないですよ。<笑>その回は参加しなくていいですか<笑><笑> ぜひ、なんかやりたいですね、やらせていただけるのであればウェイトクラッシュって結構過激でしたもんね、うん、当時だいぶまあ曲もね違かったの で, で、ね、今のテレ東ではなかったので、うん、1 0キロとかが結構当たり前でしたもんね1時間でどれぐらい太れるかでしたっけ、うん、<笑>皆さん「ラブル」の定食は あ, ありがとうございますすいませんもうおやおやってなってるんですよねほんにもうこれ漫画王になってくるダブルになるともうこのサイズですね ま<笑>とんでもない量ですでも結構大食いの方じゃなくてもこうや東洋大とか若い子が多い地域で普通の学生でもこれ食っちゃうことがいるんですよねすごいっすねうあっ普に餃子めちゃくちゃ美味しいです<笑>うまいですよね全然いしいい調味料いらないですよねいらないです十分です味しっかりしてますしまっこちら混ぜそばはい。 うんはい、ありがとうございます、はいうん、ありう正直言っていいですか軽めだったなーと思ったんですけど重めでした<笑>混ぜそば自体に半唐から揚げぐらいのってるじゃんそうなんですよ<笑><笑><笑>もはやダブルじゃなくてトリプルになりましたね僕のから揚げ量が<笑>醤油ラーメンでーはいありがとうございますあー来た ありがとうございます。でも、普通だ。あ、普通ですね。普通ですね。よかった、滑ってなくて<笑>。よかった。唐揚げも食べないとだな。やっぱでかいっすよね、これ。<笑>僕もじゃあ、一緒に唐揚げいただこうかな。<笑>男気ジョッキーで手が滑っちゃいましたけ、ね、ど<笑>。ありがとうございます。じゃ、行っちゃいます、唐揚げいい。いただきます。うん。うん。 歯がいらないぐらい柔らかいですヒートしてこのサイズなんでだいぶ1枚半身ぐらいありますよね普通に部位<笑>、うん、は全部ももなんですかね別感ね、うん、でも結構、うん、この下味とかいろんな処理も本当に手間かけてるのでメニュー数は多いんですけど ちょっっとした一品ででもかなりこだわってるんですよん全品がうまいのでおいしいですね近くにあったら多分毎日来ますよ来ますね僕この4年間江戸さん通ってて、うん、会う常連さん会う常連さん、うん、日に日にちょっと大きくなってくるんですよなるほど<笑><笑>シンプルですよね豚骨、うん、ですか 一応鶏系とか、まあ、ガラも使ってるいなんですけどす、ね、醤油感もあのチンタンっぽいきれなのになんか乳化してるからまたまも面白いんですよねこれがそうですね見た目は豚骨ラーメンのスープに近いですよねそうそうそうはい乳化してるんでこっさりって言ったらいいのかな、うんうん、こってりしてるけどさっぱりしてるような癖、うん、になるんですよね癖になります麺もちょっと変わった麺ですよね、うんうん 腰, が強いですね、腰結構強めで粉が多いんですかね加水量が少ないのかなもともと使ってた麺があったんですけど、はい、ちょっと前にというか1年がたつのかな製麺屋さんと相談しながらもかなり悩まれて何回も試作してやっとたどり着いた麺らしくてなるほど伸びにくそうですしねそう伸びにくいんですよ多分これはいデカ盛りとかに向いてるなと思いま す, です僕ですか はい、ありがとうございます。ちゃんとハンです。え、これハンなんですか。ハンです。<笑>もう見た感じ美味しいっていうのが秒でわかるじゃないですか。ありがとうございます。何よりのことです。でも、これで一応ハンですね。ハ ン, なん で, す、ね、ハンなんですね。全然全然、ね。本当に経営大丈夫なんですか。<笑>いやいや、ねあの、ちょっと。毎回その月曜日がお休みなので、はい、その夕方とかにちょっと仕事の打ち合わせしたい撮影の打ち合わせしたいみたいなお会いすることがあるんですよ。だ、はいたい午前中ゼリスさんとこに行ってるんですけど。 今日もまた怒られちゃったって毎回言ってます<笑><笑>でもこんだけ出てきて小川さんも全然焦ってない感じなのがすごいなと思いますねいや僕さんざん経験させていただいたんですけど<笑>普段食べるよっていうやつほどカメラ回ると食べれないじゃないですか一でそうですね確かにこのプレッシャーある時って絶対食べれないんですよ<笑>僕この業界入ってから一番感じたのはそれです 普段食べれる人もカメラもあると緊張しちゃって食べ方にすると一切食べれないんで食べてると思わずに進めるという作業が一番これを向いてるというふうに僕は向いていてお腹いっぱいとかは基本考えちゃいけないんですよねやばいとか思わないように今頑張ってるんですねそうですねそうです基本的には<笑>だから序盤から水分はもう取らないようにしようというここの知見はもう使っちゃってます結構ガチガチですねもう、はい、学ばせていただいてるんで<笑>いやあ匠君 頑張ってるよ相変わらず俺は<笑>現場に来て相変わらずやってんだなこのおっさんって思ってるんですよだって正直あの匠君くくこと、まあ、ゴリちゃんこと僕のねあの編集も今お願いしてるあのゴリちゃん今日来る予定だったんですよそうなんですよ来ないんですよ彼<笑>今映像越しに僕らが楽し苦しんでるの ケラケラ笑って編集してますよ。間違いない。<笑>じゃあ焼肉丼行っちゃおうかな。行っちゃってください。いただきます。うわあマゼそばもいいな。優勝。優勝。優勝。ぶ<笑>っちゃけ今日の一番の好みですか今のところ。一番はわかんないですけど、うん、このお肉の柔らかさと、あーはいに対してこのちょっと大きく切った玉ねぎの食感のバランスがと手軽もなく良くて、<笑>これは優勝。<笑>よかった。 もうほんとそれめちゃくちゃ人気メニューなんでうんうん、うん、あこの豆そばも久々に食ったけどうまっもともとラスパルさんと僕が初めてお仕事したのって、はい、う3年ぐらい前なんですよ何でしまししまた僕がコンサルしてた 油そば屋に来てていいただいてるんです練馬区にあった油そば屋があってチャレンジメニューでえあそこ小川さんがやってたんですかはいそうです僕があのレシピとか作ってたんですよすげえしんどかったっすよ<笑><笑><笑>そこでチャレンジメニュー作らせていただいてオファーさせてもらったのが一番最初です あ, あの醤油味噌激辛の三種類で時間制限があって賞金出るやつですよねめっっちゃ辛かかたんですから <笑>あのときそうだったんですねそうです、あそこのレシピとお店をやってらせていただいてました僕自身は、たぶん3年目か4年、3年目とかじゃないですか、業界入ってえ3年目であんだけほぼ全員の大食い人、皆様のおかげですけど、<笑>はい、<笑>この業界に入って4年目であんだけ長くなったんですよ。 なるほど外部で3年目でなんでこんなかいいんですかみんな<笑>鈴木さんのおかげもあると思いますよ、はい、食べる方やってる側もみんなこうアクティブで人見知りもないような、うん、こう気さくな人間多いですよね<笑>怖いもの知らずというか全員が全員 そ, うそれこそ鈴木さんの結婚式で、うん、もうご一緒しますよね その時になぜか僕、席だったんですすよ覚えてます<笑>あんなにもう歴代のフードファイターさんがずらーっといる中でなぜか僕がど真ん中だったんですよ、<笑>この時点で様子おかしいぞと思ったんですけどもう僕らはもちろんですけど、城田さんとか山本さんとかもう言うてしまえば赤坂さんとかもいておいしいました、ね、僕ら、まあ端っこでしたからね、席全員。<笑> <笑>本当になんかあの人やっぱ頭ちょっとおかしいんですよ<笑>ああいった出会いの場をいただいたことによってはいそうですね皆さんとお会いできて確かにあそこがなければあのお話しする時期も遅くなったでしょうし、うん、一緒に喫煙所で230分ぐらい仕事の話して喫煙、うん、<笑>って言っちゃってるからメンバー言えないですけどすごいメンバーが横になってて<笑>俺ここで何してるんだろうと思いながら変な結婚式だったなあの時はうん なんだかんだ話してるとお腹いっぱいなってきますねうん、わかります<笑>ちなみにまだお腹は大丈夫ですかまだまだねちょっとギリギリな感じですね<笑>だってハートで言っても一般の大盛りぐらいはありますよね絶対ありますねありますよねでも次あれですよ、あのまた大盛りぐらいのチャーハンくるんでそろそろっすかそろそろかもしれないですねお願いします頼んだもん僕ないんですけど 最初からのヒントがじゃあまず一旦小川さんの方から取り掛 か, からせてもらえますって言ったんですよ<笑>次僕はなんか待ってるんですよね間違いなく待ってます<笑>もちろんもちろんもちろんわ<笑>かりました喜ぶ姿を見る方大好きなんです<笑>僕ももともと作る側からこっち入ったんでそうなんですかはい<笑>なんか今の話聞いて小川さんと仕事をするときはちょっと考えよう <笑>やられそうだ<笑>皆さんと一緒にいることが多いんでどっちかというともうやっぱサポートに入ってしまうことが増えたんで、うんうん、自分がよく食べるのも1回やっぱフードファイターさんに食べていただく前に自分たちで行ってその量を確かめて、うんうん、でロケハンを行って行ってもらうことが結構多いんですよ。でその結果ちょっっととと食べれるようにななたたたみたいなところがありましたね吉高先生と僕で 作るんんで、デカモンに食べてもらえませんかみたいな企画はマジで参加してないです怖いから<笑>それだったらもう無人島行きましょうよ無人島行きましょうなんかちょっと今無人島企画やってて汚いなあこの人はねそも<笑>ともとは鈴木さんをドッキリで無人島に連れ立ちろうと思ってたんですよね、本ので、はいはい、なんですけどなんかその対決もいいなあって思ってたんで、うん、例えばラスカルさんチーム 鈴木さんチームみたいな感じで2チームに分かれて、うん、で、そこに料理人が1人ずつついてカメラマンついて3対3で2泊3日でいっぱい魚取って食べた量が多かったほチームの勝利これね皆さんね実は今こんな企画があってみたいな体で話してますけどさっきもうね話してたのよ<笑>この場で言ったらあいつ逃げらんないからってことで<笑>今この場で言ってんの汚い大人だよ<笑>そうなんですよ<笑>でラスカルさんのね視聴者さんがオッケーであればのラスカルさんのチャンネルと「 サムライティングでもいいんですけど そ,、ね、そこで2カメラ入って2泊3日で撮った魚で大食いするっていうサバイバル大食い企画か第1弾無人島にして第2弾を山にしましょういや全然いいですよでも第2弾までいいんですかここで確約させちゃってしましょう、うん、ありがとうございます<笑>じゃあ皆さんこ の, この動画見てくださった皆さんあのもしラスカルさんに、えっと、サバイバル行ってほしいって方がいたらめちゃめちゃ高評価ボタン押してください<笑><笑> 行動力だけはあるんで行動力ではだけはあって実はもう無人島も抑えてあるんですよ早っ早っ<笑>なんで寒くなる前に行きたいんでちょっと1か月以内ぐらいに企画書えそんな早い話やるって言ったらすぐやりますよすごいなみんなやりましょうやりましょう面白いことはやらないと僕習い事水泳しかしなかったんでああじゃあ釣りと素潜りだったら面白そうですね なんで、水中撮影も一応できるん で,、うん、で、もう準備は万端で、で、来月、船舶の免許取り行くじゃないですか。あの、お願いなんで、はい、撮ってるところを撮るんじゃなくて、一緒に撮ってください。<笑><笑>食料が足らない確かに。そうですね。あじゃあ、カメラマンは手配しますから、ね。<笑>そうですよね。僕が全部やっちゃいけないけ<笑>今、この動画の動画上で、小川さんも演者になることが確約されました。僕は、もちろん全然もう、発案したら出ますよ。<笑><笑> 一度昔前って選手同士って意外とバチバチしてるみたいなイメージありましたけどありました本当に今ってあの仲がいいしなんか仲がいいからこそ対決の時に本気出さないと失 礼, 失礼だからって言って本気を出せるみたいないい関係性ができてるのでできてると思います何か今の時 期, 時, 期時代のそれこそ画を公開されてると思うんですけど、うん、ラスカルさんとゾウさんが戦った時に。 戦う前に二人でニコって笑い合ったじゃないですかはいは い, はい<笑>すごい素敵だなと思って<笑>本当にそれが素敵だなと思いながらで結局バチバチでバトルした後にお互いフィードバックして、うんうん、ラーメン食いに行こうよみたいな<笑>いやこんなかっこいいのあんのみたいなねいい意味で戦友なのでそうですねライバルであったら戦友であって 後輩先輩関係なく僕らってみんなが友人みたいな感覚なのでそうだからあの場の空気ってすごい好きなんですよあいつも苦しそうだなじゃあ俺も負けてらんない頑張ろうみたいなお互い最後苦しかったねって言ってそれが一番やっぱ大会って楽しいっすよねうん ましてはは回戦目はバッチバチだしバッチバチだし<笑> 3回戦目は2人とも泣くし合計合計現場で終了後のインタビューが取れないんだから何言ってるか分かんないね<笑>ありますよねストーリーが、うんうん、バトルは い, いい大会にしていきたいなと思うんですよね今後もガオは僕らってどっちかというとどんな撮影でも基本的に1人で戦ってるだけなんで、うん、ああやってみんなで士気高め合って 現場一丸となってできる場っていうのはもう本当に楽しくてそうだからやっぱりこの若い子たちまあ僕なんかもそうなんですけど本当一二回混合戦出て基本でなくなっちゃったっていうのが現状なので、うん、どんどんこういうその戦いが楽しいんだよっていう経験を彼らにももう一回でも二回でも多くしてもらいたいなって思う。はいじゃあまずマスターがちょっと滑ったみたいです。 ちょっとちょっ と, <笑>ょっとこれ あ, れあれですよ僕何も言ってないですからね僕のせいじゃないですからねここが一番見えるかなあー熱い半チャーハンです全チャーハンみたいわ<笑>あの皆さんあの見てる皆さんあの勘違いしないでいただきたいんですが通常の半チャーハンではありませんもちろん<笑>だいぶ手滑ってますよね手滑ってますねさっき気づいてたんですよ実は あそこのカウンターのところにめっちゃみじん切りにしてあるやつがいっぱい置いてあったんでまさかなと思ったんですよ人参<笑>とかも結構大きかったんででも<笑>僕がこれってことはラスカッもっとヤバいと思いますよ何が来るんだでも僕聞こえてるんですよ鍋を振る音がそ う, そうなんですよもうあのね今日はもちろんこう喋りながらっていうのもあって特別にあの営業時間外に撮影させてもらってるんで鍋が聞こえるはずがないんですけどずっと聞こえてるんですよね すいません持つできちゃった。あ持つあーありがっ、えーああ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど汁物欲しいなと思うんで す,、えー、うす。ありがとうございます。あんまり楽しそうに走って厨房戻ってくる。<笑>初めて見ましたよ、ね。そうあの今日の仕事終わりの顔じゃないですよね。まだワクワクしてる。ワ, ワクしてるんですよね。ワクワクまこれあれですね。今日ゴールがないかもしれないです、ね。終わらないですね。<笑>あのラーメン言ってくださいね。お母さん。 あ、はい、わかりましたセットのラーメンがまだ待ってます待っっってててまままますすすよね、はい冷凍ってできます<笑><笑><笑>まだちょっとでも半チャーハンあるんで半チャーハン入ってからはい3時からの撮影だったんであの遅くても4時には終わるかなと思ったんですけどうんだからこっからスタッ今ちょうど5時前えそんな回してますうん気づかなかった確かに西日に変わってますからねそうなんですよ一個一個の具の大きさがすごいですね、うん 3センチぐらいあるんですよ。五目チャーハもっと細かいイメージでしたけどね。うん、<笑>ナルトでこんだけあるんですよね。<笑>いただきます。<笑>うん。音符。いけそうですか。多分、強いんじゃないですかね<笑>、うん。正直な話聞いていいですか。うん、嘘と偽りなく。うん 今腹何分目ですか？十です。<笑><笑>全然十。十<笑>からがなんでね<笑>。逆に十行った後どうしてるんですかいつも？十行った後。十の後って何考えてます？無。やっぱ無ですよ、ね。無ですね。ね何も考えてないですね。試合なんかはも特に考えたらもう食えないみたいなところがあるんで。そうですよね。エンジョイ会はいいじゃないですか。そうですね。もうお腹いっぱいだーなんて言いながら食いますけど。<笑> でも10から先をいけるのは僕らの千倍特許であって普通の人は無理だと思いますよまあまあ間違いないですよ<笑>うっかり八名です俺辛いもの忘れてたああちょうど辛いもの欲しいなあこれが必要だったこれちょっとね、最近これ、まあ、山椒を効かせるようになってうわすごっ香りもしっかりあの、日本の方の山椒とごまはマジで。たんじないです、ね、んちちに今日 ゴールってあります<笑><笑>あのそろそろあのラッシャーの追加を待ってるんだけど何を追加してくれるのかな、まあ、ずっと追加が来てるんですよね<笑>セルフオ ー, オートでもう2時間近く食い続けてるかも1時間半ぐらい1時間半ぐらいですかうーんい や, ーいや多分ラスカルさんが結構ゆっくり食べられてたからペース合わせた方がいいかなと思ってはいちょっとペースを抑えてたんですけ ど, どめちゃくちゃコメント欄で叩かれるかもしれないでも<笑><笑>今日はい カメラ止めたい<笑><笑>終わんない<笑>マジで僕の行動力は自信あるんで絶対やりますからね無人島バトルこんなの今どうでもいいぐらいお腹いっぱいいるまあノーマルモードの僕なんで今、はい、胃の感じじゃなくてノーマル人満腹チュースの方ですねこれに関しては12です 12? <笑><笑>普通に考えたら僕はなんか食べやすいもんで食べ進めてますけど 唐揚げをあの量いくって食べてる量の倍ぐらいヘビーなわけじゃないですか動画見てる方もお気づきかと思うんですけど二人とも徐々にこトークに寄ってきてるんですよです手が進んでないんでこの動画のコメント欄と再生回数がめちゃくちゃ上げた時どうしようってこすでに心配なん で, す<笑>なんでこんな滑るんだろう<笑>滑りすぎなんですね手袋買ってあげましょうかね次から<笑>もう閉めません いいいや、いいんですか俺その一言絶対言えなかったですよ<笑>俺からその一言は絶対に言えないと思ってたんででもたぶん食べないだろうけどまばつなごうかなと思ったもう<笑>もう無理っすよ、まあ、そもそも論としてこの夜の部の営業があるので あ,、まあ、あまりちょっと僕らの片付けがあったりとか詰めてもらったりする作業もあるのであ、ねまあ、ギリギリすぎないでこの辺りで今日は締めましょうそうですねはい<笑> いいや、ととうことでね、えー、今日は小川さんと一緒に僕の大好きなエゾさん2代目江戸さんですね、えー、来たんですが、まあ、案の定ね、僕の愛情と比例するような形で大将からも、ね、あの愛情の手すべりが。 たくさん置きまして多分注文した量から比較したら2人合わせて 4kg5kg ぐらいは増えてますねます、はい、<笑>もうとんでもない量が来ましたまあもちろんね江戸さんもともとデカ盛りの料理のお店なので持ち帰りできますんで今日はねちょっとあのこのおかずたちはしっかりと持ち帰りつつ持って帰れますこれ持 っ, て<笑>持って帰りますよ多すぎるよ <笑>持って帰っても多いんですよ、ね。<笑>持って帰っても4日 か, かかりますね。家で食ったら。確かに<笑>確かにって。<笑><笑>僕らは日常茶飯事が、えー、小川さんにもこの感じを今日は味わっていただいたということで、はい、いかがでしたでしょうか。いやーてかまあ何よりまあ手が滑ったことを置いといたとして<笑>本当に美味しかったです。<笑>うん、ごちそうさまでした。でもな MVP は筋肉丼ですかね。焼 肉, 焼肉丼ですかね。僕は一番刺さりましたね。でも本当全部美味しかったです。<笑> そんな褒めてると、また持ち帰りの品出てきます。か<笑><笑>そのぐらいにしと、はいた方がいいです。いや、<笑>本当美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。と、はいうことで、ね、本日はご協力いただいた江戸さん、そしてですね、あの小川さんがね、運営しております。サムライティングさんの方もね、まあ概要欄等に記載しておきますので、皆様そちらもぜひご確認ください。じゃ最後ごちそうさまだけ一緒にしますか。そうですね。はい、すみませんでした。ごちそうさまでした。ありがとうごした。ありがとうございました。